間が独創的な形をしている鼓動デザインというらしいですが極限まで要素を減らしたその佇まい最初に見た時は驚かされました一番特徴的なのは水滴みたいなリアエンドだよね優先形ゆえの美しさはあるけどこんな要素のない形でいいのかとかなり戸惑ったのを覚えてるフェンダー部分のモッコリ も, も大したもんですねミニマリストが好きそうテスラを買えない人にも手が届く新車の安いのが230万円ほど 中古なら1 5 0万円とデザインと内外装の割に安く手に入りますね温かみのあるハロゲンポジションライト廉価グレードっぽさ全開だしこのデザインに光り方が合ってないそして何をやったんだよっていう傷が入ってますね内装は新車価格を考えるとどう実現したんだという上質さシートがふっかふかで座り心地いいですねファブリックだから安いそんなことは全くないここ飛行機みたいだな 新車価格が限られてる中で、この見かけを実現してくるなんて、松田さん、利益出てるんですかね。公式サイトをめぐってる感じだと、ハイブリッドの高いやつでは、400万円に迫るようだ。オートマとマニュアル、ガソリンとディーゼルにハイブリッドまで用意して、セダンまであって、パワートレインの開発費は回収できるの数が売れるような見かけには見えないのに、実際見かけた記憶ないのに、そんなに開発コストかけて、 会社は大丈夫なの自動車開発をビジネスとしても見ている私にとってまずそこが不安でならないちゃんと魅力を伝えてあげないとなードを入れてください指導から20秒ほどでアイドルアップが収まりましたね深夜に指導するにはちょっとうるさい純ガソリン車なんて今どき時代遅れだもんな そういうところで差がつくよな。後で分かっていくことだけど、86並みか、それ以上にうなるエンジンです。ここまでするのっていうレベルで、メーター内部も。 新車価格にプラス100万円しないと成り立たないレベルでちゃんと作ってあるんだなさっき乗ってきた6の方と比べると機能や質感はさすがに劣っていますが値段の前に意味をなすものではないうーん上質と言いたいんだけど少しだけ安い感じが残るというか拭えないというかまず不満は出ないレベルだけどこの新車価格は現実のものだしそのための開発人の紙の会議の段階から 突き詰められれたものが見え隠れする乗り心地についてですが軽いからなのかな路面に丸が無数にあるんだけどその凹凸を拾って常に上下に動き続ける感じ車重は約 1.3 トンらしいな軽い車の動きになるわけだコンパクトカーサイズで運転もしやすいですねただあの外観とこの内装だから異質な乗り物に乗ってる感が常時付きまとうこの時代にしては珍しく多段式のトランスミッションなんですよね エンジン音がはっきりと聞こえてくるうーん、いまいち回す機会がないので、音については後で取り扱いましょう。見た目のインパクトが強すぎたからか、エンジン音がすげえっていう感想しか、明確に覚えてないんですよね。そこでメモを見返しますが、ハンドルは6の方と同じようにクイックだが、少し重いと書いてあります。その重さは交差点の右差折でも感じるし、 少しだけ、ハンドルが切りづらいような印象。気にするほどでもないけどね。横幅 1795mm に、前後は 4460mm、最小旋回半径は5 3メートルコンパクトサイズでいいな。左にアベンタドールが止まってるけれど、車としての造形の独特さでは、デザイン的に負けてないと感じる。後手後手にして見せる方と、極限まで様子を減らす方、真逆だが、ミニカーを眺めながら、ワインでも飲みたくなるのは同じ。 そういえば、電動パーキングブレーキではあるけど、このグレードだけか、パドルシフトが付いてないんですよね。でもですよ、マニュアルシフトが、上側がシフトダウンなんです。加減速の G に習うような配置、86以上だと感じる排気音、やる気にさせますね。というか、車検証上の運用ベースだと、ノーマルマフラーの86よりうるさいかもしれんぞ。うーん、ステアリングホイールが、ほんの少しだけ安っぽく見えてしまう。 6の方に乗った直後だけに下の価格帯の車種をエントリーモデルのように据えるのはボドドツ車と同じだが不便や不満は出ないんだからすごいな同じ価格帯の他車がどんな内装してるか考えれば大したもんですよ低価格帯の車あるあるなバッタバッタとした足の動きそれがこの車種にはなかったつまりサスペンション方式にも最低限の金を使っているということそして普通の加速でも 出方がジェントルですよねエンジンもしっかり作ってるってこれ赤字商品だろオプションで12万円のコーティン部とか5万円のビルトイン e t c とか付けさせないとメーカーに利益でなさそうむしろ福利厚生の一環として自社の従業員にマイカーを持たせるようとしての価格設定なんじゃないですかねブレーキホールド装備だしもうアイドリングストップ作動してるし アイドリングストップからの再始動も自然ですね。400万円で売っててもおかしくない見た目を、この値段で乗り回せるとか、走る広告等をやらされてる気分。カーナビの方も、当たり前のように車両システムと連携されてるし、どういうことなのもちろんですね。操作系統は他車種と同等なので、左手ですっと伸ばして使えます。地図がまた見やすいんですよ。色合いがはっきりと分かれてる。 ハンドルを揺さぶってみますが、わずかに重さがある点で、6よりは自然な感じ。でも、あの大人びた外観なら、もう少しだるさというか遊びを持たせて、ゆったり走れるようにしてもいいんじゃないのエンジンだって86以上に唸なるからな、いろいろとアンバランスだよな。あんまり言うことがないので今回はカット多めでいきますが、右後ろの警告の親切さよ。 途中を避けるためにあるあるな接近をしただけですがここまで丁寧に教えてくれるんですねシレットミラー内部にブラインドスポットモニターついてたよなクルーズコントロールもあるとかさ新車価格に対して装備が豪華すぎないしかも見た感じ自動追従タイプだろ装備を考えるとこの車日本車で一番コスパがいいかもしれないっすね回転寿司の100円皿のマグロみたいださてスポーツモードがついているのでここで踏んでみましょう なんでこんな変態的な音出すのさ下手したらロードスター以上だよスポーツカーよりよっぽどスポーツしてるんだけどどういうことなのパドルはないけどシフトダウンだ教習所みたいなコースを街乗りしてるのにもうスポーツ走行なんよこの排気音 絶対うるさいよなと思ったのと常識の範囲を飛び越しそうなので押さえます抑えるとは一体減速中にシフトダウンを入れただけなのに音が元気すぎるんよ加速力自体もかなりのものだし純正マフラーで出していい音じゃない 特に音量音がうるさいし何より音質が素晴らしいよな例えば R35 はパフォーマンスと規制的にマフラー交換がありえない車種ですよねこの松田のさんも同じ感じだこの音質とこの音量からどうマフラー変えるんだよなんかこう純正状態で完成されすぎてて買ったとしてもやることないよな車高下げる以外でなんかありそうかホイールだって純正ホイールのデザインバランスこういう車種で履き替えても 純正より良くなるとは思えない同じくらいの新車価格だった86は運転していてあれがダメだこれがダメだそもそも金がかかってないというのがわかる車だった新車価格が限られてる中で開発陣は苦労して車を作る86にはその苦悩が現れていたけれどこの松田さんはどういうことなのさ何を思ったのか確か自販機のジュースが飲みたくなって路地裏にないかなと思って 唐突に狭いところに入るこれが地獄の始まりになろうとはデザイン的には車高高い感じないのに普通に余裕あるので段差も怖いものなしですねえな何これ大丈夫コンパクトカーだからガンガン入るけどでかい車種だったらできそうなところで U ターンしてたななんかの学校はらしいが一本路地裏に入ると途端に東京要素が顔を出すな なんだこの駐車違反電動キックボードは貸し出しスタンドが路中とか運営会社もろくでもねえなという家電中が変な位置にあるせいで左折できねえつんだ一瞬だけエンジン切って敷地内の自販機でデカビタを買ってきたのはないしょとっとと出ましょう小回りが利くので視覚的に無理だろと思う割には 普通に抜けられますね。というわけで灰から先進都市と思われがちな東京の、その実態をレポートしていきましょう。ただですら狭い道路幅が、電柱のせいでさらに狭くなってやがる。通行人は止まってパスしました。歩行者ともすれ違えないって、どんだけ狭いんだよ。山奥の方の、登山道入り口への道路、あっちの方がまだ広いよな。その道路幅と高低差の組み合わせの中に、BMW が放り込まれてやがる。3シリーズなのは、 多分サイズの制約でしょう箱根に行ってもやけに BMW の3シリーズが多いような金の問題じゃないと思うぞ東京って本当にいびつな都市ですよねこんな住む価値ないような路地でもアホみたいに家賃が高いやろうと思えばここでも左折できたようですがノープランで適当に入っちゃったし直進してみましょうかコンパクトカーとか軽自動車とかこういう狭いところでこそ進化を発揮するってもんです というわけで出てきましたが、どうしようか、もう言うことないんだよね。ぐるぐるしていました。唐突な U ターンです。前回の動画で、時間帯指定の展開禁止の交差点を、時間外に U ターンしていたら、 交通違反だってコメントで指摘されたぜ下道の2車線道路で左から抜いたのを違反だって言われたこともあるんですよ他車線道路の中で1台だけ遅くて足を引っ張ってる車がいたらそういう人が書いてるんだろうなとあとはハンドルの上部に隠れた点滅を見落としてウインカー出してるのに出してないって書かれたりねそうやってお金を稼いでいって次は CRZ を買うんだはい CRG ですね。それも違うぞ。CRZ が正しいらしいぞ。というわけでぐだる前に帰っていくのですが、斬新な車でしたねー。急坂の途中で一速にシフトダウンするとかなり強い変速ショックというか、衝撃が来ます。これは途中のシフトダウンはやりたくないっすね。うーん、いい車だったけど、数が売れるって感じがしないんだよなー。これを買おうっていうイメージが。 全然湧いてこないんだ。デザインが独創的すぎた説あるな。デミオだっけ2だっけあっちじゃダメなのってなるし、不人気者だとは言いたくないけど、売れてないというのは致命的だぞ。だって、世間で嫌われがちな例の車たちって、数が売れてるからね。そんなマイナー車の魅力、伝えることができたと言っていいんでしょうか。エンジン音はロードスター以上だったけど、 だとしてもみんなロードスター買ってマフラー買えるよね車好きの男の子は中身がスポーツしてる見た目が普通のスポーツカーより見た目がスポーツしてるスポーティーカーが欲しいもんねまあロードスターの写真は必須のスポーツカーとして作られてるけどな 86はかなり怪しいよな シ, ャシーへの金のかかり方があれだし運転してても甘いし86はスポーティーカー説あるスポーツカー税があっても86なんかに課税できないよまあ日本というのはすでに終わった国だからな自分がどう行動するか考えようぜ脈絡なくく松田車に乗ってくれとか帰って書いて空気も読まずに場の雰囲気を乱すくらいならローン組んででも新車買いたまえ松田やテスラ車がいい車を作ったとしてもネットで嫌な思いをさせられたというイメージだけで 購入候補からはすっと外されるんだぞ好きだからこそそのアイコンで SNS 活動なんかできないよねさて駐車については言うことないですよね日本のコンパクトカーは偉大だけどあの変なリアエンドのせいで左後ろがプリウス並みに見づらいぞデザインが得意な割に車幅感覚はつかみやすいと思ったら ここで弱点が露呈したか。どうでしょうかね。私はこの車の弱点、ないと言っていいと感じました。タイムズだったかなんかのサービスで、デミオダカみの方も乗れるらしいし、名古屋で CX5 も借りられるので、次はそれかな。はい、ご視聴ありがとうございました。